今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。飯田さん、意気込みをお願いします。皆さん、こんにちは。私たちは日頃障害者支援、ダンスと音楽で行っています。ドレミカダンスコンサートというコンサートを開催しております。今日は、笑顔と元気、歌、向上、鳴子、パパ、皆さんに笑顔をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。 はい、よろしいですか構え100年の時を経て今新たに志高きライオンがここに集い自由、自生、我が国の平和を願い助けをつなぐ。 心一つに踊りゃ 自由信頼永知の絆よ永遠に若い緑を命の限り胸に燃やしてその火を消すな人にこの世に本心のまこと築く平和の地図へだ行け、若獅子ザマスク I'm gonna stop o